おはようございますす六代目です、えー、昨日6月24日、えー、佐賀県産イグサ農家の吉丸さんのところに用事があったので、えー、寄ったついでに、えー、刈り取り直前の吉丸さんのいグサの田んぼを1人でちょっと見てきました、えー、東側と西側と見てきたんですが、えー、まずはあのー 西側。うん、ちょっとあの、田んぼの中の杭が見えてる。えー、もうちょっとかなと思います。伸びがですね。ちょっと雨があまり降ってないので、伸びがいまいちです。えー、それと、えー、その田んぼを見てて、まあ、あの、暴風ネットみたいなのが周りに巻いてあるんですが、えー、そのネットのを見ると、何か白いものが。 なんだろうと思って寄ってみるとつむりちっちゃなカタツムリ結構たくさんついてましたまあ湿気がある程度あるのでカタツムリの居心地がいいんでしょう、えー、東側からですね見たいぐの田んぼは杭があんまり見えなくて西側の田んぼよりちょっと長いのかなという印象を受けましたまあいろんな要因があって っていう育ち方が変わりますので難しいです6体目でした